スクラーレンの PHV のアルプーラ、車内紹介といきましょう。スタートボタンはここですが、PHV なのでエンジンはまだ始動しません。モーター単体で 225Nm の最大トルクを持ち、約3 0キロの EV 走行が可能。メーター左側には、ハンドリングのモードセレクター。右側は、パワートレインを示す P の文字。EV モードから、上に操作していくと、コンフォート。エンジンが自動でかかるスポーツ、トラックモード。反対側も、コンフォート。 スポーツ、そしてトラックモードです。シフトはボタンで行います。リアビューカメラはメーター内部に、こっちにはアラウンドビューがつきます。B レンジはなくて、エンジンを切ってしまいます。電動パーキングブレーキはここ。以上、アルプーラでした。